右腕の力コブを食べちゃう TikTok で見たんですけど飲み続けると肌がきれいになるっていう水があるんですそれがこれこれなんかね美容外科のお医者さんかなんかが言ってたんですけどこの水にはその、アルカリの pH が 9.5 から 9.9 でこの、体内のねなんとかかんとかって言ってたのでいいらしいんですでなんか噂によると松本潤さん嵐の松潤もこれしか飲まない っていいう話も聞いたことがあります1本あたり180円ぐらいするんですけど水で1本180円って結構高いから普通に考えてだからやっぱりよっぽどね効能のある水なんだろうなって思うのでこれを飲み続けてね1週間続けていきたいと思いますで昨日1日目だったんですけど昨日1本飲んで今日2日目から2日目ということで今日2日目なんですけれどもで今日もね早速飲んでいきたいと思います 味はマジでただの水でも1本180円くらいする3日目<笑>まっ CM, CM に出たいこれの使ってください僕を僕と松潤使ってください、うん、特にね新しいニキビとかできなくて肌の調子は絶好調でございます私やっぱマスクの影響とかで肌がこすれちゃって赤くなったりするんですけどまあ新しいニキビはできてないのでオーケー 温泉 水, 水生活4日目でございますちゃんとね乾燥対策を取らないと肌荒れるんだなちっちゃいニキビができちゃではい今こんな感じですちょっとね赤くなってるんですけどそこは気に入ってください温泉水生活4日目また明日バイバイ温泉水生活5日目味はねなんかすごいマジで水美味しい水って感じします でね、新しいニキビとかもできてないのでいい感じです、えー、ということで続けていきましょうバイバイ5日目5日目でございますはい今日も飲んでいきますああ熱さ1日2本くらいに抑えないとさ地味にたけんだよ2本で400円くらいするから普通に1食分くらいのあれになるんよ ってことその顔だけじゃなくて手とかの乾燥とかは全然なくなったから結構ピチピチな感じスベスベな感じが保たれている気もしますはいはいそんな感じで5日目でしたはいということで温泉水生活最終日でございますピャッピャッピャ ッ, ッということで ざっと週間で12本くらい飲みました今回の検証内容としては肌が綺麗になる水を1週間飲んでみたらどうなるのかってことだったんですけれどもまあまあまあまあそんなにね1週間ごときじゃそんな大きな変化はないかなっていうところと。 やっぱり人間の体はその糖分とか脂質の取りすぎとかストレスなどをためることで酸化してしまうそうです体の pH が低くなってバランスが偏った体に体を中性に戻すためのアルカリ性の水みたいなで実際に疲労回復やアレルギー便秘の改善高血圧予防や生活習慣予防老化予防から美容効果までさまざまな効果をもたらしてくれるそうです でなんかやっぱ毎日飲むことで腸内環境を健康に保つことができるので便秘解消にも期待ができますやっぱりそのストレスとかによって体が、ね、酸性になっちゃったりするのでアルカリで中和してきれいな状態にしましょうってことなんです、まあ、確かにあの脂っこいものとか食べてもそんな思ったよりニキビができなかったり昨日とかもね久々にチョコのお菓子を食べたんですけどニキビができてないですよねはい でやっぱりなんかね手とかも手とかすべすべっていうかピチピチそんな乾燥あのボディクリームとか塗ってないんですけど乾燥がちゃんと乾燥してないなっていう感じでキュンでスって感じですね普段の水を変えるだけで体にいい影響が出るんだったら、まあ、これからも飲んでいけたらなと思いますはいということ で, で、ね、皆さんもぜひお試ししてみてはいかがでしょうかはいどうですかバイバイ キスで